皆さん、こんにちは。ST マイクロエレクトロニクス株式会社システムソリューションラボの山田康弘です。よろしくお願いいたします。この度は、ハイパー化ーとトランスミッターモードで広がるワイヤレス充電の可能性のウェビナーをご覧いただき、誠にありがとうございます。それでは、早速始めていきます。続いて、ウェビナーの概要になります。 このウェビナーの目的は、ワイヤレス充電の最新市場動向の説明、そして ST の半導体製品と評価ボードを使ったデモ動画の障害になります。対象となる方は、電池を使ったアプリケーションを開発していて、ワイヤレス充電を導入されている方、また導入を検討されている方になります。キーワードとしましては、ハイパワーカー、リバースモード、 開発エコシステムとなりますす本ウェェビナーのアジェンダですセッション1ではワイヤレス充電の広がる可能性としまして各種ワイヤレス充電方法や環境への影響現状のワイヤレス充電の課題普及の鍵そして新たなアプリケーションの可能性についてご紹介しますセッション2では 進化するワイヤレス充電用 IC として ST の集積回路とプロセス技術を用いた最新半導体製品のご紹介になります。セッション3では充実したエコシステムで開発をサポートとして ST が提供する評価ボードとソフトウェア GUI それらを使ったデモ動画をご紹介します。 続きまして、セッション1、ワイヤレス充電の広がる可能性です。まず、ワイヤレス充電の既存技術の説明になります。現在、スマートフォンなどワイヤレス充電として最も多くのアプリケーションに採用されているのが、電磁誘導方式になります。この方式のメリットは、構成がシンプルで、効率性が高く、 安全性も確保されている点です。また、送信、送受信の電力レンジの拡大、それから市場の成熟という点も挙げられます。技術課題としましては、コイルのアライメント、そしてその結合性にあります。これは後のスライドで、えー、その対策を説明させていただきます。また、デメリットとしましては、スペースの制限。 それから複数デバイスを同時に充電することが困難という点があります本ウェビナーでご紹介するワイヤレス充電は全てこの方式によるものになります続いて次回共鳴方式になりますこの方式のメリットは高い空間自由度そしてそれによる複数デバイスの充電が可能という点になります 技術課題としましては電力レンジの拡大、まあ、低いという点それから安全性 TXRX の設計が難しいなどといった点になりますデメリットは EMI の増加それから効率が悪いという点になりますこの方式は電磁誘導より数メートルなど長い距離での充電が可能になるため 電気自動車のワイヤレス充電に適していると言われています。続いて新技術の登場についてです。これら技術は現在普及には至っていませんが、今後課題解決や市場創出によっては大きな可能性がある方式となります。まず電磁波充電ですが、メリットは複数デバイスに充電可能なこと、 それからコイルやアンテナの小型化が可能なことになります。デメリットとしましては、送電電力が小さいこと、安全環境の整備、健康への配慮、EMI が大きいことが挙げられます。そして、まあ、あの従来の方式より効率が悪いといった点もデメリットになります。続いて右側の光無線充電です。 このメリットは送電領域が広いことです。デメリットとしましては電磁波充電と同じで送電電力が低い、安全環境の整備、健康への配慮、EMI が大きい、抵抗率といった点になります。コイルのアライメント、設計自由度になります。現在普及している送信 TX 側のコイル方式は 受信機器 RX 側の位置を手動で決めるシングルコイル方式になります。ただ、この方法だと RX のコイルの位置によってコイル間の結合度が大きく変わってしまい効率の良い充電ができなくなる可能性があります。その課題を解決する方法がムービングコイル方式とコイルアレイ方式になります。ムービングコイル方式は TX が RX の位置を検知し TX のコイルを RX のコイルとできるだけ重なり合う面積が多い位置まで移動させますまたコイルアレイ方式は同じく TX が RX の位置を検知し RX のコイルの近い直下のコイルだけで充電する方式になります続いて環境に優しいワイヤレス充電です まず、充電用コードの削減になります。現在、年間約10万トンの充電器用ケーブルが廃棄されています。ワイヤレス充電にした場合、充電用ケーブルが不要となります。また、地域規格により互換性が向上し、現在のような各種コネクターのケーブルが不要になります。これにより廃棄される充電用ケーブルを減らすことが可能になります。次に、乾電池は、 水銀、鉛、カドミウム、ニッケルなどの有害物質を含まれていますその乾電池が年間数十億個廃棄されその廃棄された乾電池から有害物質が流れ出ることで環境に悪影響を及ぼしています。ワイヤレス充電を使うことで乾電池を充電池に置き換えることができこの問題を改善する方向になると考えます。 最後に、充電池は、機器使用中に充電を行うと、バッテリーを消耗し、寿命が短くなります。ワイヤレス充電では、充電中に機器操作を行わないため、バッテリーの消耗を少なくすることができ、充電池の超寿命化につながります。続いて、利用者がワイヤレス充電を使う理由です。下の棒グラフは、 ワイヤレス充電を使う理由について利用者に複数回答でアンケートを行ったものです最も多かった理由が急速充電のスピードでその後高品質な製品ラインナップ多くの機器へのワイヤレス充電の搭載放熱性の改善と続きますこれらの結果からワイヤレス充電を使う理由は充電スピードや 製品の品質改善に加え、安全性、信頼性、使いやすさの向上が重要な要因であることがわかります。次に、利用者のワイヤレス充電の満足度です。前のスライド同様、棒グラフは、利用者に複数回答でアンケートを行ったものです。最も多かった理由が、スマートフォンが充電できるで、その後、 家庭で充電できる、充電の品質、速度と続きます。これらの結果から、利用者の満足度は全般的に高いと言えます。続いて、非利用者がワイヤレス充電を使ってみたい理由です。棒グラフは、ワイヤレス充電を使ってみたい理由について、非利用者にアンケートを行ったものです。 最も多かった理由が信頼性で、その後ユーザー数、使いやすさ、充電スピード、機器使用中に充電できることと続きます。これらの結果からワイヤレス充電の普及には信頼性と安全性の向上に加え、使いやすさや実際の充電能力、充電のしやすさが重要だと言えます。 非利用者がワイヤレス充電を使わない理由です。棒グラフはワイヤレス充電を使わない理由について非利用者にアンケートを行ったものです。最も多かった理由が自分のスマートフォンに機能が搭載されていないで機能をよく知らない、従来の充電で十分、機能搭載機器の価格が高いと続きます。これらの結果から 非利用者のワイヤレス充電を使わない理由は最新のスマートフォンを持っていないまたは機能が搭載されていることを知らない現状の充電に満足しているためワイヤレス充電の必要性を感じないことなどが言えますワイヤレス充電の課題ですまずは TX と RX のアライメントの問題です受送信のアライメントが合わないと 電力効率が低くなります。その課題を解決するため、前のスライドでも紹介したアライメントを自動的に改善する機能が低コストで開発されることが求められます。その他にも、急速充電への対応や、より広い空間での充電、導入コスト、機器の発熱性など課題があります。 続いて、ワイヤレス充電の普及率向上の鍵について検討しました。まずは多くの機器にこの機能が搭載され、TX と RX の両方でエコシステムを構築することで普及が加速すると考えます。また、ユーザー体験を向上する必要があります。それは、充電スピードの向上、セキュリティを含めた安全性の確保、公共の場や 仕事場での充電体験などの共有になります。そして将来的にはワイヤレス充電が補助機能でなく主要機能となることです。幅広いアプリケーションに対応するワイヤレス充電です。現在、ワイヤレス充電は課題はあるものの、搭載されたコンシューマー機器、産業機器が日に日に増えています。 代表例がスマートフォンであり、その他でもタブレット、スマートウォッチ、イヤホン、フィットネストレーナー、ラップトップ、ドローン、利用家電、PC 周辺機器、ヘルスケア機器などがあります。ST はこれらのアプリケーションに半導体デバイスのリーダーとして、半導体製品、評価基盤、ソフトウェア GUI、 技術サポートをいち早く提供していきます。セッション1の最後に、ワイヤレス充電の新たなる可能性の紹介になります。ワイヤレス充電を導入するメリットは、コードを削減できることです。コードレスがメリットが出るアプリケーションへの導入の可能性が高いといえます。コンシューマー機器では、ドローンやロボット掃除機、 電動アシスト自転車、ポス機器などが考えられます。また、産業機器では、コードレスパワーツール、産業用自立型ロボット、搬送機などが考えられます。最後に医療機器では、モニタリング機器などが挙げられます。セッションには、進化するワイヤレス充電用 IC と題しまして、 最新の半導体製品の紹介になります。ワイヤレス充電における半導体メーカーとしての st マイクロエレクトロニクスの強みをご紹介します。まず、世界最大のスマートフォンメーカー向けに開発導入の初期からワイヤレス充電用レシーバー ic を提供している市場実績があることです。そして！ 業界をリードする技術イノベーションを発信してきたことです。その技術イノベーションを起こすために、ST 独自の半導体 BCD プロセス技術を磨き上げてきたことです。また、業界団体の WPC との強力なパートナーシップを結んでいることも挙げられます。まずは、リワルモード、ワイヤレス充電、トランスミッター IC の ST-WLC-68-JRF です。デュアルモードとは、レシーバー機能とトランスミッター機能の両方を持ち合わせたものです。例えば、スマートフォンに搭載された場合、通常はレシーバーとして電力を受け取る側として機能し、イヤホンなど他のデバイスへのお裾分け充電、リバースモードを行いたいときは、トランスミッターとして、 電力を送る側になることができます。続いて、この IC の特徴になります。レシーバーは最大 20W 受信可能です。トランスミッターは最大 5W 出力可能です。地位の規格 1.2.4ppp に準拠しております。また、ST 独自のプロトコル、ST スーパーチャージャーにも対応しております。 全システム効率は 90% 以上でパッケージは最適化されたサイズになっております。高効率な同期整流 LDO20V まで設定可能な LDO を内蔵しております。高いカスタマイズ性を持ち 16KB の OTP を内蔵しております。また IP としてはハードウェア、ソフトウェアの 過電圧保護を備えております続いてワイヤレス充電トランスミッター IC の STWC2 b の紹介になりますこの IC の特徴は地位の規格 1.2.415WBPPEPP に準拠している点ですまた ST 独自のプロトコル ST スーパーチャージャー最大 50W も対応しております出力部にはフルブリッジトポロジーと DC-DC コンバーター用にハーフブリッジ駆動ドライバーを3つ搭載しております高圧・小圧・小高圧 DC-DC 用デジタルコントローラーや分解能 1nSec の PWM 発生器を持っておりますまた 電力入力部には USB パワーデリバリー機能を搭載しメモリーとしてはフラッシュメモリー 128KB のメモリーを積んでおりますセッション3充実したエコシステムで開発をサポートです ST が提供する充実したエコシステム評価ボードとソフトウェア GUI の紹介になります ソフトウェア GUI の ST Wireless Power Studio は動作時の TX と RX の両方の主要なパラメータをモニターすることが可能です。また、必要に応じてカスタマイズすることも可能です。異物検知 FOD のキャリブレーションや通信診断機能を搭載しております。続いて、 評価ボードの STWLC68EVK の紹介になります。前のセッションでご紹介した、デュアルモード IC の STWLC68 が搭載されていて、各2台の同じ評価ボードと同じコイルに、それぞれ TX と RX を割り当てると、2.5W のワイヤレス逆充電リバースモードが実現します。 評価ボードの使用はレシーバーが 20W、トランスミッターが 5W になります。続きまして、デモ動画1です。この動画では、ST が提供する 2.5W ワイヤレス充電のソリューションを紹介します。このソリューションは、 ウェアラブル機器などの消費電力が小さいアプリケーションに適していますこのデモの構成は上から TX 基板 RX 基板 MCP ドングル電子負荷になります次に TX 基板と RX 基板の詳細になります。TX 基板は DC 電圧から AC 電圧に変換し、コイルから出力します。まず入力部ですが、USB ポートがあり、DC 電圧が入力されます。また、6ピンのヘッダーがあります。これらはドングルとの接続に使います。 そして中央部には STWLC68 のチップが搭載されています。このチップは CPU、LDO、ドライバー、MOSFET を内蔵しています。そのため周辺部品が少なくなります。最後に右の出力部の TX コイルです。電力送信と RX との 情報交換を行います。続いて RX ボードになります。チップは TX と同じ STWLC68 になり、周辺部品が少ないことがわかります。下の2本の線は出力用パワーラインになり、負荷と接続されます。また、 右側に出ている4本の線はドングルとつながります基板の裏側には電力受信と情報交換のための RX コイルがありますこちらが 2.5W ワイヤレス充電ソリューションのセットアップになります RX 基板が電子負荷につながっています。RX コイルと TX コイルは重なり合い、カップリングが良くなっております。入力電力は USB で供給されます。ドングルは TX 基板と PC につながっていて、 PC 上の GUI で制御と状態モニターができます。次に GUI を開きます。この時 PC と基板はドングルを挟んで接続された状態です。この GUI から TX のパラメータを設定します。まずメニューから TX レジスターをクリックします。そしてコマンドを選択します。さらに SWTX モードと Enable TX を True にします。そして右端の書き込みボタンを押します。 これで基盤は TX モードになりました。また、この GUI は他の機能を持っています。メニューからチャートをクリックします。そしてスタートをクリックすると、TX の基盤のリアルタイムでの状態を見ることができます。 その他の他機能としてはコイルセレクションや異物検知のチューニング OTP へのファイルのダウンロードなどができます。これで 2.5W ワイヤレス充電の電力通信デモが完成です。 これらのソリューションの詳しい情報は ST のウェブサイトでご確認ください。 続きましてデモ動画2になります。この動画では ST が提供する50ワットワイヤレス充電のソリューションと12ワットリバース充電のソリューションを紹介します。50ワットのワイヤレス充電から始めます。送信側は2つのコイルと STWSC2 搭載の TX 基板で構成されています受信側は STWLC88 搭載の RX 基板とその電子負荷で構成されていますまずセットアップの中で TX 基板は USB で給電されています RX コイルは基板の底面についていて TX コイルと良いカップリングを持っていますこの状態ですでに RX は TX から電力を受信しています受信する電圧は徐々に上昇し最終的には 20V まで達しますそして電子負荷を 50W まで開けていきます 負荷電流が500ミリアンペアになりました。負荷電流が1アンペアになりました。負荷電流が 1.5 アンペアになりました。負荷電流が2アンペアになりました。そして最終的に 2.6 アンペアまで負荷電流を増やします。 これで 50W まで到達しました。システムは安定しています。次に RX 側のチューニングをするための基板上の GUI の使い方についてのデモになります。負荷を下げます。 RX 側の3つのボタンでページと設定を変更できます。真ん中のボタンを押すと上のラインの出力電圧と下の点線の出力電力を示すページになります。下のボタンを押すと出力電圧が下がり上のボタンを押すと出力電圧が上がります。 電圧が下がっていきました出力電圧がまた上がっていきますそして負荷を上げていきますまた出力の負荷を下げていきます 次のページでは TX と RX の通信状態を表すページになります RX 基板から TX 基板上の LED の点滅スピードを変えることができます上のボタンを押すと LED の点滅スピードが上がります 下のボタンを押すと LED の点滅スピードが下がります次のページは RX の基板の情報の表示になります次のページは IC、内部の ADC の情報になります次のページは最初のページに戻ります続いて 12W リリバーース充電のソリューションを紹介しますこのデモは STWLC88 搭載の基板を2台使います。この基板は 50W のソリューションで使ったものと同じで設定などの変更は不要です。一つの基板を TX としもう一方を RX とします。 RX 基板は電子負荷につながっています初期設定での TX の入力電圧 VIN は 5V です TX のボタンで VIN の入力電圧を変更することができます USB からの入力電圧が 12V になりました。次に TX と RX を近づけます。すると RX 基板の出力電圧が上がっていきます。ボタンの上下で出力電圧を変更することができます。電圧を下げていき、 また出力電圧を上げていき 15V に戻りました。電子負荷をオンし、負荷電流を上げていきます。 負加電力を 12W まで上げました。これで出力負荷が 12W になりました。私たちの2つのデモボードを見ていただきました。1つは 50W ワイヤレス充電のソリューションです。もう1つは 12W リバース充電のソリューションです。リバース充電に使われた STWLC88 は RX に TX ににもも対応していますこれら ST のソリューションの詳しい情報は ST のウェブサイトでご覧ください。 最後に、ウェビナーのまとめです。まず、WPC の地域規格でサポートされている主な技術は、有電型のワイヤレス充電になります。その方式のメリットは、シンプルな構成、高い電力変換効率、幅広い電力への対応、市場が成熟していることが挙げられます。そして、スマートフォンへの地域規格レシーバーの 急速な普及が進んでおり2024年には搭載デバイスの数が2倍になると予想されています最後にワイヤレス充電を採用するアプリケーションは日に日に増加していてこの市場の成長を後押ししています長時間ウェビナーをご覧いただきありがとうございました ST ではワイヤレス充電の開発に役立つ 様々なソリューションを多数提供しています詳細については ST のウェブサイトも含めご参照くださいありがとうございました